はい。太郎です。ということでね。あ、T シャツは気にしないでください。<笑>ということで、あのー、最近、あのー、いくつかね、メイク動画を上げてるじゃないですか。それで、最近ね、流行りを見てたんですよ。どういうメイクが流行ってるのかなって見てたら、量産型メイクっていうのが流行ってるらしくて、量産型メイクっていうのは、あのー、なんだ、ジャニーズのファンの方とか、まあ、量産的なね、量産されてるタイプの、 女性のメイクみたいな感じなんですけど、カツラも買ったんで本気でやったらね、どんくらい女の子に寄れるのか、まあこれガチガチの男だし身長も180近くあるけど本気でやったらね、どんくらい女の子に寄せるのかっていうちょっとやっていきたいと思います。タローげ上げ。メイクマジわかんないからとりあえずふくらの動画を見ながらやっていきたいと思います。 あ、まずねカラコンつけるみたいなんですけど視力の関係で普通のコンタクトでやりますまあ、とりあえずね下地コンシーラーの順番でとりあえず先にやっていきますこ れ, もこれもコンビニで買った UVUV UV カット下地っていうやつ知らんけどちょっと多めに塗っとくわ量産型の子って白いイメージあるからいや白すぎ、まあ、女の子って白くてなんぼみたいなところあるからなここだけわかんないほんなら、まあ、気になるところに はい、こんな感じで下地とコンシーラー終わりです眉毛やっていきます眉毛はねずらかぶって見えないと思うからあんま気にしないけど目と平行な感じにしていきますこんくらいこんな感じラメピンクをアイホール全体に塗っていそうです最近ね買ったんですよつか今日買った100均であの塗るやつアイホール全体にラメラメピンクを塗っていくえっと、ちょっと濃いめのピンクを二重幅だけに塗っていくみたいな <笑>あれ誰<笑>そんな全く同じの持ってるわけじゃないかわかんないけどちょっとピンクをねなんかもう涙袋のでっかめに描くらしいですえっ絶対違う絶対違うピンクベージュっぽいのを目頭側だけにのせまーす ピュッ下まぶた三分の一くらいになんか濃い赤っぽいのを乗せていくみたいですピンクよりのブラウンで垂れ目のラインを隠くそう分かんないピなんてやばいやろこれ<笑>バケモンや<笑>涙袋はナメクジを思い描くようにかくそうですナメクジナメクジナメクジナメクジナメクジピン全然かかんない無理泣いた太く垂れる感じでアイライナーを隠そうです でいや、でも い, い, 感じ、ね、かんないけたいけたこんな感じでしょ、でもいい感じだよねわかんないけどこんな感じでしょ垂れ目でアイライン石灰ラインも描いていくそうです石灰ライン上から、こううや、むずなんか、パウダーみたいなのつけるらしいんですけどないんで、とりあえずこれ、なんだっけ揚げるやつ揚げるやつをしていきます 自まつげ長いんでこれだけがね自まつげと身長だけが僕の取り絵ですピエッシークはわかんないけどなんかあのあれよねこれもわかんないけどピンクをねこの辺に違くない<笑>待ってごなんかね何アンパンマンじゃんほ<音楽>んなら次はマスカラらしいですマスカラもうやること多くねクソ大変なんだけど 確かに量産型はマスカラしてるイメージありますかメザイク的なあの、二重のやつを買ったんですけどやるタイミングが分かんなくてずっと放置してたら<笑>出てこなかったちょっと今からちょっとやってみますタイミングミスったらぁややり方分かんねえのに説明書捨てちゃった<笑>無理があるメの<笑>やっぱり量産型メイクの子はみんなぱっちり二重なイメージなんでここは妥協できないです 今こんな感じちょっと変わったかなこっちがあのメザイクってやつでこっちがあの普通のアイプチノなんですけど全然アイプチノがやりやすい目のまぶた上らへんのあれがちょっとだいぶ薄くなったんでちょっと付け足していきますこれ多分ねもっと早い段階でねアイテープとかやるべきだったんだよねあとは口のハイライトとかやって終わりです多分あとね離れ目なんでちょっと目の目尻側にちょっと茶色のあれを入れておくといいらしいです知らんけど はい、ということで、こんな感じです。はい。あなるほどね。これで、あとは髪型か。ダリーナ。ダリーナ。結構やること多くて、やること多くてダリーナ、これ。<笑>気持ち悪い<笑>。気持ち悪いんだけど<笑>え。ええ え, 萌え髪消えてんけど<笑>。え髪消えてんけど<笑>。<笑> ゴゴリゴリのブリックしたらなんとかなんとか間違われねいかなっていうとりあえずねこんな感じで完成したんですけどリボンねたぶんつけたらねもうなんかねもうハイキングウォーキングみたいになるんでつけない方向でやっていきますこういう感じで一旦ね鎌田くに電話してみますこれでもしもしもしもしあ、おしもしですあのーはい、量産メイクコーディネーターだっけいや量産型スタイリスト スタイリストとして、どうですか、はい、僕のこの楽し<笑><笑>、ね、みは YouTube 高校の武蔵はいということでょっと意外と。<笑>いいでところではい<笑>